こんにちは、田洋介ですで今日は昨日から古典が行われている高円寺の猫の額さんへ行ってきましたでは早速その時の映像を見てみましょうこの黒猫ちゃんは新しく猫の額さんに来た黒猫ちゃんですそれでこっち側が私の作品がぎっちりと楽しく飾っていただいているところですね今回の個展のタイトルは「ゴーストキャットマンション」です で油彩画とアクリル画がメインなんですけど水彩画も少し混ざっています。でタイトルの「ゴーストキャットマンション」ですね「化け猫屋敷」みたいな感じなんですけどホラーとかそういうんじゃなくてなんかちょっと微妙なお化け感とかがあったりなかったりしてそれをなんか感じていただいたり想像していただいたりすると楽しいんじゃないかなと思います。 で作品数も結構あって絵画がメインなんですけど絵画の他にこういう革製品ですねこれらはレザーブランドのコトチーノさんとコラボレーションをした作品で長財布とか面白いでしょこういう小物入れとかでネックレスとかそれからこっちはチャームですすねそういういのもありますこれは「アベノマスク」っていう作品です。 で、新作もあるんですけど、去年の作品とか、ちょっと古い作品に手を加えたものとか、結構ありまして、これとか新作のインクがですね、インクと水彩ですね。この辺は新作ですね。なんか木を切ったりして面白くしてあります。で、この辺は新作絵画で、で、こういう小さいお手頃価格の作品もあります。 で、で猫の額さんなんなすけど、こたくささんんんいろんな作家さんの作品も置いてあります。この辺はポストカードですねそれで私の個展のところをやってるところの奥の方へ行くとこっち側にもなんかセクションがあっていろんな方の作品があります面白いですよねでここ黒猫ちゃん歩いてます でまだまだ作品いっぱいあって立体ですとかこの辺も招き猫がいっぱいですねでなんか小さい絵もあるし雑貨的なものもあるしで、まあ、いろんな人の作品いろんなスタイルがあって面白いですよねで私の作品もちらっと何点か写ってますがお気づきでしょうか でまた招き猫がいっぱいありますでね、私の個展をやっている期間に来ていただくとありがたいんですがあの私の個展が終わってからももし機会があったらとても楽しいお店なので行ってみることをお勧めしますでね、こっち側行くと絵画がいっぱいありますそれでですね今回私の個展を見逃して残念だとおっしゃる方も このお店随時私の作品置いていただいているので個展が終わってしまってからもぜひぜひお出かけしていただけるとありがたいです猫の額さんの情報は下の概要欄に載せておきますのでチェックしてみてくださいでこんな素敵な絵がたくさんある中でこの天井に貼ってあるのが「私の高円寺」という作品ですとっても魅力的なお店の 外側今度写んですけどこんな感じでで こ, このお店に初めて来た時にぜひこのお店に自分の作品を置いていただきたいなってすごく思っていましたで今日はですね外でこんな感じこ う, こういうところで絵を描いていましたでこんな感じの2枚今日はね作品ができてこれ1枚目「ブラダー」っていうタイトルで。 これが…なんだっけ…<笑>忘れちゃったそれから今日はこの猫ちゃんをご注文で描かせていただいて白黒で描いたんですけどこんな感じに仕上がりましたこんな素敵な人たちの猫ちゃんでしたそれからこれ T シャツの袖黒猫を描いてほしいということで黒猫を3匹こうやってつげて描いたんですけど 描いてほしいって言った黒猫ちゃんがその人の3匹目の黒猫だったらしくてまあたまたま3匹描いちゃったんですけどなんかその黒猫のお話とかがすごくいい話でなんかこの「3つかいた」っていうなんかの縁ですごい良かったなぁと思いました私の個展「ゴーストキャットマンション」は8月12日まで開催しております。 明日日8月2日も予定です。それから来週の土曜日と日曜日も在庫予定です興味のある方は是非遊びに来てください詳細は下の概要欄に載せておきますので興味のある方はご覧ください最後までご覧いただきありがとうございますまた次回お目にかかりましょうさようなら